これやっぱいいっすかそうですねでも十月になんか新しいのあれ良くないって言ってました 5G のプロトタイプだからそんなに使えないっすよって次の次が狙い目だって言ってましたで聞いたから値段下がった瞬間にオリーレブンにしたそれなんていくつなんですかえいこれ10え10そのえー、へーへへね。カメラの数が違いますからね、えー、ー<笑><笑>あんま変わんな い, で, い、ね、でかいねでかいでかいしかもここにコーティングをかけてますからちゃんとえ、回ってたの<笑>て、えー、ーなんで回してんの 知ってるかどうかわかんないですけど、マックス鈴木ってフードファイター知ってます。<笑><笑><笑>マックス鈴木っていう日本一のフードファイターがいるんですけど、ご存知ですか。結構有名な方なんで知ってるんじゃないですか。はい。知ってます。ああ、ああ、ああ、知ってます。おおおおおおありあとうございます。で、僕ら、あの、サムライイーティングというチャンネルでおお、マックス鈴木さんはメインチャンネルをお持ちで。そちらで実食するデカ盛りメニューもサムライイーティングで制作して、よくデリバリーしてる。るはい。で, で。 僕らの活動っていうのはのマックス鈴木さんにデリバリーする料理を今から作る企画なんですよなんでちょっと今スタッフが足りないんで手伝ってもらった方がいいんですよ一緒に僕が、ま、はいこんなだって名誉のことありますマックス鈴木のデリバリーメニューで今から作れるんですよそうです料理人見事そうですそうですそデリバリーメニューですそうでる。そうですそう生きてる<笑><笑>ということですそうでとそうで相変わらずそうですそうですですけどです 料理を作るそうですはい、はい、か高かはちょっとじゃがいものカーブ高タだったんだ高カマサはい、あ、で一応高カマって言うなんでも分板橋の、板橋のタカマサカメラに向かってレッツクックってやつやって<笑>最近ちょっと流行ってる<笑>レッツクックはい、はい、え、ちょっと見本あ、見本じゃ<笑>見本だけどうやってっていう<笑>か分かんないすいません吉高さんって知ってますはいなんでレッツクックいつも大丈夫ですよはい 行きこうよううあああれ<違>う<笑>あれれ違違大大丈丈夫夫ででですすすかかか著作権譲譲る譲るんん<笑><笑><笑>俺、さんままつもりはなないい早速、はい、始めますか、はい、ちょっとやっと侍ム v ニューススタッフが。 あ僕のアシスタントがあ、そうなんですねあ、そうませんすよね、はい。自己紹介していただいて紹介していただいてどうも、えー、本日続けてサブライティングのキッチンの方に入りました<笑>吉高さんとはアップルウォッチズというコンビを組んでます<笑>あはははははあははははは し, し<笑>やりづらいよ<笑><笑>バカお願いしますはい、という感じではい、という感ます。今回作るのはポテトサラダってことなんですけどあ、あいま、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ <笑>いやるんだ栃木県でやったベーコンですこれはあの、お塩ですねこれキューピーですねいわゆるキューピーのマヨネーズ丸目はプチトマト純生クリームで最後が北海道バターであと今えー、と、裏でもゆで卵を作ってまたの、はい、はい、じゃあそういう食材で今回のお父様をお二人に作っていただきますはいはい、じゃがいも洗いますいはい に結構泥がつついいてるんでとかてもはちなみに高松さん、この今、分けてらっしゃるこれはどういう違いというか、か選定基準は何なんですかえっっとねね声声だだ、ね、喋、えーうん、てんだよシャガイモがははあ、わかるを入れて、はい 全部ススライスしちゃいますはい玉ねぎはちなみに普通に皮むいて、うんどういうまあ、普通にスライスするだけですかだね繊維に沿ってでじゃがいもの洗い終わりで玉ねぎもスライスが終わったところなんですけど次は何ですか次はきゅうりをおきゅうりはいおっ、はい、切っていただきますはい、はい、輪切りです輪切り、はい、アシスタントの方輪切りってされたことは もちろんありますよおお、はい、じゃあ期待ですねそうだねすごい幅バラバラっすけどえ手作りこれね、あのね、気づいてないかもしれないけど、はい、あえてバラバラにしてるからなるほど食感を楽しむっていうなるほど食感を楽しむはあこれ偶然の産物って言って<笑>あれだ偶然じゃないかすごい貴重だからこれこれなっちゃったしばらく放置はいじゃあ塩もみしたきゅうりを放置、うんはい、次は次は卵を抜いてもらいます おこれ結構出るんじゃないですか、なかなか難しいですよ、これ、むいてたらここにのっけていくわ、そうですね、はいこれで確かね、水流しながらこうやって、ピッてやると、そう分かるんだけど、そうするとね、取れないんだよね、向いてること、1個目からやっちゃうと、うん、分かってないな、やっぱり、うん、料理の取ったことないんだろうな、うん、俺クラスになると、手元全部カメラに映すから、分かってっから、いろんな人の気持ちが、うん、タヤ次ですからねそう、言うでもたまにタ髪形も声かけるけど。<笑> リが声がしないマジで謝る、本当に<笑>じゃ次、ベーコンおベーコンたたやつサイズに切っていきますほはいやっちゃうよちょっとザックバランの方がね、いいな結構進みましたねどうこれはいはいはて、い、でーんできましたおおい無事、指も切らずうんお疲れ様でございましたお行きましょうこれ、新しいな はい、熱いうちに抜いてもらいます、うん、あっ、ね、ないいすかくなとここのすでしょうるほどじゃあもうこれから完成に向かうわけですねそうじゃあまずまた。 おバターはいバター全部入れますオーラ贅沢おあらまあ。で次コンビーフ生クリーム生クリームだえ生クリームも入れるんですねポテサラにこれは新さんの生クリーム入れるとどういう効果があるんですかやっぱね乳脂肪分の高いものを入れるとねクリーミーになる全体的にあとね全体の統一感が出るねポテトとサラダがポテサラになるねチーズね、はい、チ, ーズチーズねチーズ ね, チー ズ, ね, チ, ーズねチーズウェイヤー卵黄卵黄を入れる卵黄入れる いい、はい、もう<笑>適量でうわこうんう、ね、ううはいこれでマヨネーズ1本丸々と卵黄が入った状態で、はい、でこれで混ぜつつ混ぜつつ味を見つつうんマヨネーズを調整してあの入れていく感じ、ね、あと胡胡椒ああ胡椒、なるほどもう最後の仕上げでございますお願いします 極め極め極め極め<笑><笑>何事にも楽しめるホントすてきですねうん最高だと思うということで、えー、ポテトサラダ完成しましたじゃあこれ持ってきますかはい盛り込んでいきましょう何キロぐらい食べれると思います 3キロ、うん、じゃあ、一旦3キロ入れてみましょうか、3キロじゃあ、いっじゃあ、ちょっと入れてもらっていいですか、今もうメモリゼロになってる、そう、ゼロになってる、ゼロです、そこ、どうすさんですか、みたいな感じ で, で、マックさん、これぐらいが限界だと思いますよ、マックさん、<笑>うちのマックさん、これぐらいが限界ですわ、3つ多 分, 多分俺ともいけると思いますよ、ワンちゃん。 それはやべえぞあ<笑><笑>んまり絶対無理だ、うん、あの人の動画って基本なんか5キロ6キロは食べてるわけじゃないですかじゃあもう2キロプラスいっちゃうかなんで<笑> 2キロにプラスじゃんのあと2キロそれも結構余ってるんであっ5キロ5 k g たぶマックスさんこれがいいと思いますよ、うんうん、マックスさんこれこが限界なんじゃないかな今のマックスさんのじゃあトランプで123とかにしますプラス123のトランプ用意してパンって引いて3出たらプラス3キロ8キロです 多分もうビリキャパス、ね。いや、まあ、一二ならいけるんじゃないですかね。あの人なら、うん、知らねえぞ、本当に。じゃあ、あ運命のトランプを、はい、はい、聞いていただいて。この中に一二三それぞれの数字があって、引いた数分、キログラムが増えま す, こす。これ数字見えるんですよ。あ、そう見えなうん。もうこれ一です。これ い, いです。これ三です。へこういう感じ。これが開けるか これこれ一です。じゃあこれ三ですよ、はい。開けますよ。はい、ほら。すごい。あれ見えるんじゃあこれもう、僕こっちは一緒に行きましょう。はい。はい。せえ、まあの。八がえっと。一。増やす方。一。こっちがあのまあ関係な、はい。方。係な一、二ですね。はい。せーの。ーのほら。おお。わかるんですか、僕これ。じゃ六キロ、二十分で。<笑> <笑>ほらなほらなめいでしょこれ6キロ2 0分あでも最後あの明太子3つ上にのせたトマトとちょっとちょっと増えちゃうんですけど20分でかしこまりました、はいはい、じゃあ6キロ2 0分のチャレンジメニューのデリバリーということでえっと成功したらまたスニーカープレゼントで失敗したらスニーカープレゼントみたいな形でいいですかねそれ伝えてもらえますいいあ、あとあれだだそそうこ前回ののの焼きそばパンの時あのマックス鈴木さんが 成功されてたたんでまあ約束通りで<笑><笑>俺がししかったやついや何か欲しいやつじゃないです<笑>あ続きは MAXSUSUSUKETV、ねね<笑><に>ね<笑>うん、の方<笑><笑>、まあ、でポテトサラダのチャレンジ内容が。<笑> 配信されますので、そちらぜひご覧いただければと思います。なんか綺麗に求めちゃったんですけど、これでいいですかね、うんうん。なんかスニーカーがどんどん増えていくる。これ絶対やばいぞ、これ。これ20分っすか。<笑>もうこんぐらいかかってるわけですよね。まあ食べよう。うん、そうだね。こ、うん、っちが食べる。こ、ま、はあのサムライスタッフの方で、うん、食べましょう。はい、って感じですかね。おい。 まだことありましたけど、えー、今回ロックですねでこれにプラスやばかっ た, しトト、えー、かったよくすごかったス、ね、ミングがでもここが一番の多分今日のポイントだよね<笑>ずっと言ってるし<笑>本当にマジでこれ今日一番緊張するとこじゃなてみんながうんどれくらい増えるんやろみたいな見事なってたーねーであとは吉田さんにいいですねやっていただいてポテサラケーキ、うん、ポテサラケーキ美味しそう いや、たまらんこれしかも見てこれ、はい、こ れ, これレーザーなんですよここ本当だすごいす、ね、これねえっ、ー、とねエアマックス90プレミアムだったかなそうプレミアムエアマックス90プレミアムっていうシリーズで割と最近出たやつなんですよこれ最近のやつなんですね最近のやつ<笑>こんなベロン入ってるっていうちょっと面白いやつなんですよどっ運ついてるっすねまあ控えめに言って最高ですっ<笑><笑><笑> 匂い嗅ぎますね。いやあ、この懐かしいなスッシュのこのジェルスーシュ。あこれこそ、ね、ッシュ。確かに。このね。よく見ると。そう、ジェルスーシュなの。これがね懐かしいんだわ。わ本当はだと子をめでるかのごとく見ますねスニーカーを。ーーー最高。控えめに言って最高。まずさ、今日のスニーカーはナイキじゃないですね。あ、イキは。 いいーーーーバランスのこれっていいいいいうこ こ, いこれれれくららららすすすすすすするると思んんでででででで よ, いいよ、えー、セセセセルルルル品かだったらんです円万ああただ履き心地しかもあのスティーブ・ジョブズがよく履いてたらしいですよ。あそうなんですかこれ、えー えー、ジ, ョるかなジョブズ愛用の靴と<笑>どんどんスニーカー詳しくなってます。<笑>スニーカーの話しかしてない、ほんスニーカーの動画最近見まくったわ、そ<笑><笑>